礼遇なんんててしいいいませんどうも政治ろろの学ぶです韓国人とは決定的に考えが違っておりいくら話し合っても未来永劫分かり合えることは絶対にないと言い切れるような記事が掲載されていますのでご紹介します。 ワウコリアの記事を引用します。サムスンは買わない。iPhone は何が何でも買う。日本人のアップル iPhone への愛が凄まじい。アップルが最近発表した50万ウォン台、約5万円の第3世代普及型 iPhone、iPhone SE3 世代の販売量も以前のモデル販売量を 大幅に上回っていることが分かった。日本のスマートフォン市場の半分を占めているアップルの影響力がより大きくなっている。一方、グローバルスマートフォン1位のサムスン電子は日本では冷遇されている。韓国産製品に対する日本人の選行度が非常に低いためとみられる。実際にサムスンは 日本でのみ異例の韓国企業サムスンという名前を除いたギャラクシーというブランド名だけで製品を販売している。韓国製品に対する日本人の礼遇による現地通信会社の要請のためだ。9日、日本の市場調査会社 BCN メディアポータルが現地の主要家電量販店、オンラインショップなどを対象に iPhone SE3 の発売から10日間の累積販売量を調査した結果、歴代 iPhone SE シリーズの成績を上回ったことが分かった。BCN は発売初日の販売指数を 1.00 として、累積販売規模を計算した。その結果、iPhone SE3 の10日間の累積販売指数は 9.16 に達した。 これは同期間で集計された iPhone SE2 7.37 はもちろん iPhone SE 3.24 を大きく上回る数値だ iPhone SE3 は他の機種に比べて相対的にバッテリー容量とカメラ性能デザインが劣っていると外信から酷評を受けているアメリカワシントンポストは2020年に発売された iPhone SE2 世代。2019年に発売された iPhone 11を持っている人なら iPhone SE3 世代を購入する必要はないとし、一日中電話をせず新しいスマートフォンを購入するために多くのお金をかけたくない人のための製品だと主張した。ブルームバーグ通信は長い間安価な iPhone を待っていた顧客に 失望を与えるモデルと評価した。それにもかかわらず、日本人は気にすることなく、iPhone だけに夢中になっている。何よりも最新の高価な iPhone のようなバイオニックチップを搭載したにもかかわらず、相対的に安価な点が魅力的な要素として挙げられる。これにアップルに忠誠を誓った日本人顧客たちが、 iPhone の新製品が発売されるたびに、財布を開ける行動が工業に一役買ったという分析だ。一方、日本市場調査会社 MM 総合研究所によると、アップルは昨年、日本のスマートフォン市場で圧倒的な1位を占めた。市場の半分以上を占めたという。グローバルトップのサムスンは、 日本現地メーカーーカのののシシャープにももも押されるる形ととなったシェアもビビったるものだったたェアだこの記者は日本の売り場を見たことがあるのでしょうか携帯ショップにおいても家電量販店においてもサムスン製のスマートフォンが冷遇されている事実など一切ありません他のメーカー同様に何の制約もなく売られていますし 店やキャリアによっては、一押しと言ってもいいような扱いを受けているところもあります。にもかかわらず売れていないのです。その理由は様々なものが考えられます。第一にスマートフォン黎明期。アンドロイドよりも iPhone の方が単純に性能もコマーシャルも優れていたというのが挙げられると思います。最初に iPhone を購入した層が、 よほどのことがない限り、OS も変わる Android に変更するということはないと思われます。現在の日本における iPhone のシェア、それはそのままスマートフォン黎明期の iPhone のシェアに通じるものがあるのではないかと思われるわけです。iPhone の方が売れているとなれば、当然周辺機器やアクセサリーの類も iPhone 関連のものが多くなるのは必然です。 アクセサリーの圧倒的な充実さを見て、アンドロイドから iPhone に変えたという層も少なからず存在するかもしれませんね。第二に、サムスン製スマートフォンの欠陥ということが挙げられると思います。サムスン製スマートフォンは過去からたびたび発火問題を起こしてきました。対する iPhone は私の知る限り、 発火問題はほとんど起きていないと思われます。これは決定的な差ではないでしょうか。同じ金額を出す、もしくは少々高い買い物になったとしても安全なものを選ぶのは消費者として当然の行動ではないでしょうか。この自らの落ち度を顧みず、すべて相手のせいにするという思想こそが韓国人の韓国人たるゆえんであり、 過去の発火問題をすべて忘れて、サムスンが売れないのは日本人が礼遇しているからだという結論にたどり着くのも韓国人ならではと言っていいでしょう。第三にサムスンの古俗な手段が意味嫌われているということも挙げられるかもしれません。記事内にも書いていますが、サムスンは日本でのみサムスンという名前をひた隠しに隠し、 ギャララクシーといいうブランド名だけで販売していますこれはサムスン自身が日本ではサムスンという企業の企業イメージが良くないと理解しているからだと思われます。企業イメージが悪ければその悪いイメージを払拭するために全力を尽くすべきなのですがそれもせずに冷遇されているからだとここでも他人のせいにしているわけです。 ギャラクシーがサムスン製のスマートフォンであるということはすでに広く知られています。にもかかわらず、自社名すらひた隠しに隠して販売するというこの古俗な手段、日本人はこういう卑怯な行為を意味嫌います。全体的に言えば、韓国製品は質が悪いというのはある種一般的な日本人の感想なのではないでしょうか。サムスンだけではなく、 自動車メーカーヒュンダイが売れないのも実は買うべきものではないという製品に対する信頼が一番なのではないかと思われます。さらにサムスンやヒュンダイは欧米などで日本企業になりすまして売り上げを伸ばしてきたとも言われています。真偽の程はわかりませんが、これも韓国製品の悪いイメージに直結しているとも言えるでしょう。 そして最大の理由として考えられるのは、自分たちはノージャパンなどと堂々と言い放ち、ことあるごとに日本に嫌がらせをしてきながら、なぜ日本は韓国製品を買わないのだ、礼遇されているからだと言い放つ、韓国という国の姿勢そのものにあるのではないかと思われます。自分たちはお前らを礼遇するが、お前らが我々を礼遇するのは許さない。 この記事はこう言ってるに過ぎません。この態度こそ、韓国製品が日本で売れない本当の理由に近いと思われ、韓国企業がもし本当に日本市場での成功を真剣に考えているのであれば、自国のこういった態度を改めるところから始めるべきです。まあ、韓国人という恐ろしく現実や本当の自分が見えない人たちに、